みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹田でございます。今回はハーモニクスというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。ハーモニクス。どんなテクニックかといいます と,、えーとそうですね、とりあえずちょっと鳴らしてみます。なんかこうポンポンといったなんかこうギターっぽくない音がするようなテクニックでございます。こんな音。 まあ、こんな感じのヒャンピョーンといったよう な, なんかこんな感じのギターっぽくない音が出るようなテクニックでございます。やってみましょう。ギターを持っていただいて、人差し指で1弦の12フレットの真上を軽く触れた状態で、1弦の12フレットの真上を軽く触れた状態でピッキングをしてみます。そうすると、この音がなるはず。どうでしょう。 1弦の12フレットの真上はどういうことか。12フレットというのは、このフレットという銀色の細長いパーツ、この真上を軽く触れてほしいということです。12本目のフレット。ここから1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、11本、12本とあった中のこの12本目のフレットの真上を軽く触れた状態でピッキングをする。 ということです。12フレットの真上なので、ここではないですよね。ここではないです。このフレットの間ではないです。フレットの真上を軽く触れて、ピッキングすると、こんな感じでポーンといった甲高い音がなるはずです。どうでしょうか。それで、ピッキングした後は指をすぐに離さないと、音がすぐに切れてしまいますので<音>、弾いたらすぐに離してあげてください。 それで、この人差し指の力加減といいますか、押さえ加減も本当に軽くしてあげないとすぐに音が止まってしまうんですよ。押さえるわけでもないですし、かといって離れるわけでもないんですけれども、本当にギリギリ触れているか触れていないかすっごい微妙な範囲なぐらいそっと触れてあげる。そして、ピッキングしたらすぐに指秒離してあげる。そうするとこんな感じでポーンといった甲高い。 きれいな音が鳴るかなと思います。人差し指がうまくできたら、中指、薬指、小指とかでもちょっとチャレンジをしてみましょう。こんな感じです。で、1弦もうまくできてきたら、2弦とか、3弦、4弦、5弦、6弦、すべてのフレットを鳴らして、ちょっと遊んでみましょう。6弦から一気にバーンと鳴らしてみたり。 1弦からバーンと鳴らしてみたり。こんな感じでポンポンポンポンという音色を出していくのがハーモニクスというテクニックです。厳密に言うとナチュラルハーモニクスという言い方をするんですけれども、こんな感じのやり方です。12フレットがうまくできたら他のフレットもいってみましょう。12フレットの次はじゃあ7フレット。7フレットもいってみましょうか。人差し指で1弦7フレット。 の真上を軽く触れて音を出していきます。そして弾いたらすぐに指を離す。こんな感じです。1弦ができたら2弦もやってみましょう。そして2弦ができたら3弦も、4弦、5弦、6弦と、全部のフレットを鳴らしてみて、うまくできたら OK という感じです。7フレットもできたら次は5フレットです。 5フレットから、5フレットの1弦から2弦に行って、3弦に行って、こんな感じで鳴らしたりとかしてみましょう。だんだんだんだんこっち側に行くにつれて、フレットの触り加減がシビアになっていきます。12フレットとかは割と雑にこの押さえてても大丈夫なんですけれども、5フレットくらいになってくると、ちゃんとフレットの真上を押さえないと。 きれいな音が出なかったりとか、音が伸びなかったりとか、そもそも音が出なかったりとかしてしまいますので、でフレットが上がるにつれて、ちょっとずつシビアに鳴らしていきましょう。本当に軽く触れるだけという感じです。ちょっとでも多くペタと触ると、こんな感じで全然音が鳴ってくれないので、きれいな、こういうファンファンとした音が出るように心がけてみてください。えー、他にも4フレットとか。 3フレットとか、もっといくと2フレットとか、あったりとかするんですが、この辺になってくるとちょっとシビアすぎて、あまり現実的じゃないので、普通のギタープレイをするのであったならば、あるならば、12フレット、7フレット、5フレット、でこのぐらいができれば十分かと思います。 こんな感じでさらさらっときれいな音が鳴らせるようにちょっと練習をしてみてください。それでは最後にちょっとうんおまけでなんかハーモニクスフレーズみたいなのをやってみましょうか。ハーモニクスフレーズ。なんかこう・・・。こんな感じでハーモニクスだけを使ってフレーズを弾いてみましょう。1弦の5フレットから順番に1、2、3弦と。 5フレットのハーモニクスを鳴らしていきます。2、4、ソと鳴らして、2弦の7フレットのファシャーブのハーモニクスに行きます。こんな感じ。それで、その次は、1弦の12フレット。それで、3弦の7フレット。 それで、その次は2弦の12フレットから、4弦の7フレット。こんな感じです。それで、最後に3弦の12フレットで終わりましょう。つなげるとこんな感じ。5、5、5、7。12、7、12、7、12。で、終わり。 こんな感じです。何度も言いますけれども、すごく軽く触れることがとても大事です。ちょっとでも多く触れたりとか、なんか押さえちゃったりとかすると、音がきれいに出なくなってしまうので、できるだけ優しく、きれいな音が鳴るように心がけて練習をしてみてくださいませ。それではハーモニックスでございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>